田中浩二さん阿蘇市一宮町にて工房を構える学生時代にアラスカの自然を舞台とした一枚の写真に衝撃を受け単独アラスカを探訪するその後カナダで一人の陶芸家との出会いが陶芸への道へと誘う すすきの釉薬粘土火山灰など阿蘇特有の素材から作品が生まれている最初学生時代にちょっとあんまり勉強しなくて落ちぶれてすることがなくてふらふらしてるときに。 星の道をの写真を見てそれがあの林の森の中にヘラジカがの頭蓋骨があってそこから苔が生えててその森を再生してる写真を見たんですけどそれを見てちょっとその世界に行ってみたいなと思ってまず旅をアラスカにしてでちょっと1年ぐらい行きたいなと思ってでアラスカじゃないんですがカナダでワーホリーに1年 でその時に小さい島の小さい農場でちょっと働いたんですけどそこで知り合った人があの農業しながら陶芸をする人 で, でそういう生き方がいいなと思って憧れてで日本に帰ってその焼き物学校に行くようになりました。唐津焼のの先生のとこににアルバイトに行ってで たたまたまお弟子さんが辞めた直後 で, でお酒飲んでる時に「お前ちょっと来ないか?」って言われて「はい分かりました」って言って弟子入りしたんですけど夏にバイトに行くまでは唐津焼物の先生のことも全然知らなくてだからまさかそこに弟子入りするとは思ってなかったんですけど草原の。 草を燃やしてあのプールを温めるという実験プラントがあってでその実験プラント時代 は, はもう終わってたんですけどその焼いた灰が大量に余ってて薄木の灰は唐津では 藁, 藁の灰を使うんですけど同じ稲荷なの で, でこれは使えるかなと思って最初試験したのが 始, めて始まりでしたね。 パラバイト大体同じ結果だったので。その結果としては良かったです。乳白色。乳白した色を出せる。のと。あと。耐火度を上げるという。ことがもともと目的で使われる。ます。はい。じゃあ、こう白っぽい。そうですね。ベースは白っぽく。白濁した色になります。うそう、粘土掘りに行ったり。 あとはリモナイト、アソードを使ったりだリモナイト自体は唐津でも使ってたので焼き物の原料としては割とポピュラーなものですねあと火山灰を使ったりしてます今はやっとこういう場所にたどり着けて やっと作りたいものを作り始めてるのでやっとやっとたどり着いたって感じですね。これがビル建物のビルをイメージした作品でこれはダムをイメージして作ってでそれがその自然で破壊され だその人間の力では自然の力にかなわないという要するに自然を常にその大事にするというか尊敬の念を持って接して今この自分は今破壊をしてあるので。 これを使う方が花を入れて破壊から再生につながる願いを願いや祈りを込めた作品ですね。ものを作る上ではまあ先生ですし生活する上では なんでしょうその自然の中に自分が一部自然の中の一部になれるので言葉では何て言っていいかわからないですけどまあここに生活することでやっぱり幸せになれるというかですね。よく面白い生き方をしてるねとは言われるんですけどまあ 自分のしたいことをその時々してあとたまたまの出会いを逃さずに来たら今ここにいる感じであの人がどう思うかはあまり興味がないというか。 今の先生は阿蘇の自然が先生で自分が作るものを阿蘇の自然に接することでそれを自分に取り込んで形にするっていうことになるので今阿蘇から学びながら作っているっていうところですね。